おはようございます。橋田でーす。今日の3時頃、大きい地震が札幌全土を襲いました。それで現在。電気という電気が止まりに止まってます。見てください。この信号機全く息を吸いません。はあ、電気の復旧のお見なし、どうなるんでしょうね。北海道。 時時刻は7時17分だそうでです。どうもはしたでーす。もまあ朝一で電気が復旧しないっていうお話しましたけれどもまあこの時間になってもまだ復旧してませんなんかね一部の場所ではね復旧した電気ついたっていうお話を結構聞くんだけれども残念ながら我が家はまだまだみたいです 明日には復旧す る, る, るといいんですけどね。で、ただ、電気が復旧したところで今度、携帯の電波がどうも な, なりました。帰局っていう場所の電気がどうも な, な, なったみたいで、電波がつながりにくい状態だそうです。ということで、まあ、まだ全然寝れないんでね、とりあえずこう、後で動画作ろうと思って動画、なんとなく撮ってるわけなんですけれども、 こ、ま、れ、あ、と, と言って喋ることないよね<笑>、うん。とりあえず余震が続いてます。余震は続くようとおまでもっていう感じです。うん、もうね、朝一の地震初期、本当にびっくりしたし、すぐに電気も消えたし、あんな揺れは本当に初めてあった。机にね、あの色々、いろいろ。 閉まってるんですけれどもそういうのも全部落 ち, 落ちてきて、うん、ウイスキーのロックのグラスが割れました1個電気戻ったら片付けたいと思ってますとりあえずまだ、ね、幸いうちは断水とかしてなくて食事もなんとかあるんでねどうにかなってますけれども長期間続くとどこまでやれるかなって感じです いやー、とりあえず本当に電気だね。電気、なんとか明日にはついてくれるといいな。うん。それを信じて、行きたいと思います。とてでもいいけど、なんとなく外の夜空がすごい星綺麗です。まあ、どうも電気、電気つけてないからっていうのもあるんでしょうね。うん。みんなにね、生きてるよって、報告ちゃんとしたいし。 たくさんね、リフトが GM 返したいんだけど、えっと、こんな状況なんで全然返せません。ごめんね。<笑>正直、寝るのも怖いです。またあんな地震来たらどうしようってちょっと思ってます。怖い。怖いし。あとは単純にこんな地、あんじゃんまだ寝れませ ん,、うん。とりあえず、あれですね。 元に戻れたらみんな励ましてっていうかあれだけど楽しい話してください楽しい話待ってます、うん、なんかね辛い話とかよりも楽しい話聞きたいそんなところかなはあみんなで笑える日々戻ってくるといいなとりあえず早く電力戻りますように 早く会会いいたい人ににえますようにモバイルバッテリー電池が買 っ, た買ってから充電できてないんでまだ、あ、どこまでボスかと思いますけどうん2回分も2回分で行きました当面ちょっと中携帯の充電取れそうにありませんまあなんとかしましょううん明るい日帰ってきますように あの全校のみんなね本当に楽しい話たくさん持ってきてね楽しい話面白い話後でたくさん聞かせてねということで周囲全然寝れないんですけど頑張って寝てみたいなと思いますこの子ども抱きしめながらねうんトカゲ君ふふ とアイエとアイエ<笑>それじゃ、それじゃ寝ます。また今度は楽しい動画で会いましょう。皆さんバイバイ。はしたでした。さよなら。おやすみ人類。あ、そういや言ってなかったね。お箸言ってなかったね。お箸、おやすみ人類。はしたでした。それでは。 クッキング。ということでどうもお箸はしはっだよ今日ね第1話以来のコロコロステーキが来ますうんということでクラうの許しね停電するんだコロコロステーキだよ多分溶けて下手したら腐ってるよこれずっと冷凍 庫, 冷凍庫のあれ入れてたんですけどまあ2日停電するからね中どうなってるかわかんないよねうん ああ、もう面倒して全部やっかな。ああ、ただ全部乗り切らんないの。こいつただ通ったらどうや、どうやるって言うんだよ。ああ、しかもなんか火見えないし。ああ、まあ、とりあえずいつも通り焼いてきますかね。どうせ焼いたって今日はビールも飲めないんだろうけどさ。ああ、なんかだんだんライライラしてる。ごめんね、みんな。多分さ、あれなんだよ、きっと。 きっとおじさんさアルコール中毒だったからさ2日アルコール飲めないでイライラせんだよきっと冷えたビール飲めなくてすっげーイライラせんだよきっとあーあーもうこれがまずしか焼けないかああ続き明日だなとどうする場所もねえんだよな<笑>どうしろってんだよもうもう飲み物だって全部冷えてないし 一本向こうのマンションだったらな、今頃、キンキンに冷えたビール飲めんのにな。はぁ、あ、普通に冷えたお茶も飲めるし、ご飯だって炊けるし、一本、一本違う通りならな、なんではぁ、あ、いぁ、なんか気持ちのつらスラムの、の、スラムいのヤクザみたいになってきた。はあこれもーだね。これ食って腹壊そうばなんだろうシーだね。あぁ、もう、 ウィスキーロックで飲めねえからストレートで飲んでやろうかな、後はあとで。もうさ、光いねえからさ、焼けてんのかどうかわかんねえんだよ。あのさ、暗闇ってさ、本当にさ、パワー失うから、暗闇って。うん。パワー失うさ、なんだろう、なんかすっげえ。 鬱になってくんだよ鬱っていうかなんかさ悲しくなってくんのこういう暗闇など悲しいし寂しいしそれも今日俺家に一人だぜまあいつになればさ俺のかわいいかわいいさ、うん、俺のかわいい彼女に合わせてくれるんだいマイハニーに合わせてくれるんだいうんこんなんじゃああ親やめね 早くと、うん、幸せにあんを送りたいっていうか早く会いたいよ、うん、あれかね死ぬまで会えないのかね食中毒で死ぬまであ食中毒で病院送りかそれもいいな、うん、そりゃ俺朝から一滴もな水飲んでないんじゃねひょっとしたら飲む気にもならんよなこんなんじゃ はい今日の晩ご飯ですコロコロステーキとなんか会社で支給されたご飯ですこれをねもどもど食べて今日はもう寝るしかないのかな、はあ、早く声聞きたいんだよ早く電気ついてくれよパソコンでみんなにさ復旧しましたって早く報告してんだよべイさんとかみおとさんとかのすみれさんとかさうん本当に みんなのようにさ、俺, 俺も早く、さ、うん、踊りたいんだよ。食べます。とりあえず、とりあえず今日はもう食べて寝ます。どうせ寝れないんだろうけど。じゃあみんな、まあ、復旧する日が来るのかどうかはありませんけど、復旧したら会いましょう。どうせもカメラもバッテリーない音だし。じゃあ、明日でした。またね。じゃあね。バイバイ。 おやすみ人類みんなお箸はしただよやっと復旧したよやった帰ってきましたこの天気、はあ、パソコンもやっと復活よかったよかったうんなんかね幸せもうね 本当に幸せです。ありがとう、電気様って感じです。うん。いやー、あのね、本当にこの2日間辛かった。地震起きてさ、電気止まって、そっからもう全く、なんか、なんて言うんだろう。本当に。普段と同じことができなくて、何にもできなくて。うん。そんな中ね、ようやくこう、電気復旧 し, して売れて、 心から な, なんか、うん、救われた気持ちです。これからはね、まあもちろん、まだ電気も余裕ある絵じゃないんで、節電とかしながらやっていかなければいけないんだけれども、それでもただ、普段通りの日常を噛み締めていきたいと思います。うん、ようやくね、これで帰ってきたって感じがする。うん。さあ、これでさもう全部終わったら、 美味しいラーメン食べに行くんだ。うん。そうだね。こ、今回の錬金とか終わったあたりで食べに行こう。ラーメン。うん。当たり前の日常を噛み締めます。今回のことを忘れずに、これからも楽しく生きていきたいなと思います。ということで、このハスタの日常緊急企画、えー、いぶり地震編終了でございます。それでは、また普段通りの日常で、 次回はお会いいたしましょう。はしたでした。それでは皆様、おやすみ人類、さよなら。